だって何考えてんじゃんな、まあ、い, いのあ、そうじゃあ分かってんね、はい いい朝でーす頑張れ頑張れ頑張れ。 終始ぼーっとした顔のまんまやったねいつもの顔嫌<笑>な顔すんのすサンタの嫌な顔なんて見たことな い, い<笑>